さあ続いては北関東の小京都栃木県栃木市からフラックトの皆さんです。それではお願いいたします。配当にお集まりの皆様こ ん, にちはこんにちは。栃木県栃木市からやってまいりましたフラット。